キンプリヘイヤー仕騎士ユータ神宮寺ユータの次ジャニーズ退場候補からシクストーンズの名前が消えない3つの申告理由。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2022年10月末に滝沢秀明氏40が電撃退場。その直後、 PNG&OPS の平野市要25、岸裕太27、神宮寺裕太25が5月22日にグループを脱退して、その後、退場することを発表。さらにジャニーズ JR、内ユニット一パーチと RS も退場することが明らかになるなど、ジャニーズ帝国が揺れに揺れている。ジャニーズの激震はまだまだ収まってはいません。 マネジメントの現場トップだった滝沢さん、そして人気絶頂の金プリから3人が辞めるのはどう考えても異常事態ですからね。そして今、多くの芸能関係者が次の退場者は誰なのか、どのグループなのかと注目しています。 滝沢さんの退場後には、ジャニーズ事務所上層部が各グループに事情聴取を行ったそうですが、そうした話し合いの現場は東京のギザカのジャニーズ事務所本社ではなく、渋谷駅にほど近いジャニーズアイランドで行われているようですよ。民放キー局関係者、四角ジャニーズアイランド内で繰り広げられる。 交渉、ジャニーズアイランドはジャニーズ JR の育成やプロデュースを手掛ける関連会社で、滝沢氏に代わって井ノ原義彦46が新社長に就任した。イムパクト ORS の退場は、井ノ原さん自身がダンタン配信のデイリー新調のインタビューで明言したものですが、まだ時期などは発表されていません。 彼らに続くのは誰なのか、具体的な話はまだ出てきていませんが、他にも退場を検討しているタレント、グループがいるというのは確かなようです。事務所サイドは残ってほしいと遺留するも、タレント側はいや方向性が。と、そんな交渉がジャニーズアイランド内で繰り広げられているということですね。全能。資格次に危ないのはキスマイとシクストーンズ。 次に退場するのは敬愛に、キスマイ、だという声は少なくない。メンバーの横尾渡る、36、が一般女性との結婚を発表したばかりだが、グループは元スマップチーフマネージャーの愛氏が管轄していた愛氏派で、スマップ解散騒動前後から、退所説が取り沙汰されてきた。特に、メンバーの北山博光、37、は、藤ヶ谷多保、35、 と玉森祐太32との仕事格差に不満をローラしているようで、最も退場に近いとも囁かれているという。北山さんの名前がよく語られますがキス前には金プリ同様分裂説が出ています。ね。グループ全員でジャニーズを離れるのではなく、個々に離脱していく可能性ですね。 そして、そんなキスマイと共に対処説が浮上しているのが、シクストーンズなんですよね。前での民放キー局関係者、四角リー社長とマナ娘に、されないと、厳しい、2022年12月の、週刊文春文芸春秋、では、次に危ないジャニーズ、としてシクストーンズへの名前を挙げていた。 記事によると、スノーマンと共にデビューした当初、情報番組で彼らを取り上げる際、曲の上層部が、シクストーンズの名前を先に出せ、と通達していたという。ところが、今ではスノーマンの方が圧倒的な人気を誇るように。さらに、2023年夏頃までの各局のドラマの主演に、シクストーンズメンバーの名前が上がっていないとも記事では伝えていた。 舞台やコンサート以上にテレビや映画の仕事を重視している藤島樹林稽子社長のもとで、このような事態は見逃せない点だと、テレビ局関係者は証言していた。滝沢さんが退除した、今事務所内で推されるされないというのが本当に大きくなっているそうなんです。ベテラングループは別ですが、 特に社長のジュリー氏と将来の社長候補だと見られている高校生のマナ娘や A さんにされないグループは厳しいともっぱらです。全能。四角スノーマンは数字で黙らせたが、ジュリー氏が今最も推しているのが何は男子だと言われている。2021年11月の CD デビュー前にワンケネーチ系を含めた全曲の番組に出演。 数々の雑誌の表紙やグラビアを飾ったほか、大手コンビニローソンでデビューキャンペーンが行われ、コラボ商品が発売されるなど、事務所総でのプロモーションを展開した。そして娘の A さんも何は男子の、特に道江俊優20をしていると、週刊文春などに報じられている。 スノーマンは滝沢さんのお気に入り滝にのグループですが、CD やカレンダーの売り上げは事務所でもトップクラス。嵐が活動を休止中、そして金プリが崩壊に向かう今、会社になくてはならない存在となりました。数字で上層部を黙らせたといったところでしょう。そんな中、愛し派だったキスマイは明らかにされていないことを感じている。 そしてシクストーンズ王も同様だと言うんです。上層部は何は男子をしていて、数字では同時で流をしたスノーマンに負けている、と。また、彼らは基本的に自分たちの意見が通らないそうなんです。 メンバーがこういうことをやりたいやこういう感じの歌を歌いたいと主張しても上から降りてくる方針に従わないとならないといい、そこに強い不満を感じていると言いますね。前での民放キー局関係者。四角シクストーンズに一部を問題子がいる ?2020 年1月の同時デビュー前からほぼ同世代のスノーマンとシクストーンズ王をスノストとセット売りされてきた。 事務所上層部からはスノーマンはこうやるからシクストーンズをこうでといった指示があるなど、セット売り上の色の付けられ方もあったようなんです。それは特にデビューからすぐの時期は強かったようですね。スノスト同士は決して仲が悪くありません。ただ、本人たちが望んでいないような方向性を与えられ、くすぶってしまってしまうこともあるみたいですね。全能。それに、 と、前での民放キー局関係者は声を潜めてこう続ける。実はメンバーの中にかなりの問題子がいると言われています。そのメンバーは過去に起こったジャニーズタレントの大きな不祥事にも関与していたという話で、彼が関係したことは公になっていませんし、今後もなることはないでしょう。ただそれだけではなく、その他にも様々な素行不良の疑惑があるそうで、 メンバー同士の中も決して悪いわけではないそうですが、そうした点でのズレも出てきているようですよ。内部でも、そのメンバーの件含めて、危ういという話が出ていると言いますね。キンプリ、イムパクト ORS に続いて、多くのファンが悲しむ激震の時が近づいているのだろうか。近く、素敵すぎる世界、スノスとかけるキンプリ、3グループ密着の激レア集合ショット。 仲間、最高、大晦日から元旦にかけて行われた、ジャニーズカウントダウン2022ハイアジー・ルーシー2023の舞台裏では、スノストとキンプリという3グループが集結する場面があり、ファンを歓喜させた。場面。